タカじゃない。 请他入幼 ドアまで進むぞそこなら安全だお主は菅笠衆か<笑>かつてはなあそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ志村殿が捕まりお助けするにも人手が足りぬ手伝ってくれ無理だだが菅笠衆に聞いてみろ筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた岸平原の近くの海岸だ 弟を探してる高という刀鍛冶お前はないだが多くが他へ移された<笑>捕虜が移されたって言ったねどこだ麻浦がどうとかってそういえば鍛冶屋の男を見た若くて髭の生えた槍川の出だったはずだ嘘じゃないだろうね 鍛冶屋が見つかるといいなタカがあざも裏で生きてる壁で囲まれた村か策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう友人が手を貸してくれるかもしれないよかろうまずはタカを救いそれからおじうえだじンタカならどんな道具だってすぐに作ってくれるでもその後 二人でうてたいもうこのことならば案ずるなおじゅうえが止めてくださるとどまり故郷のため戦え故郷はあたしとタカがいるところさ友人はアザモの氷にいる ツ, ツとの境だそこで落ち合おう楽じゃなかっただろう 教えに背くことなすべきをなしたまでそっか志村お主に牢は似合わん田向かわぬよう民に言い聞かせろさすれば縄を解いてやる。 俺のれ事は聞かん殺せん全てを失ったつもりのようだがおいはまだ生きておるぞン我が勢が道を塞ぎ村々の近くには野営を敷いた全てを掌握しているおいもじき見つかろう堺は 一生懸命に戦うはずだわしもな大事か津島の民はどうだお主は父も同然我が子を見捨てるのは辛かろう己のしもべにはさせんぞ 地平原についたスネガサ州はこの地におるらしい 荷車が襲われたのかスゲガサ衆の仕業であろうまずここで襲ったな他にもムクロがあるはずだ向こうにもムクロが見えるな。 仁酒井仁か龍蔵そのいでたちは何だ人のこと言えるかよ<笑><笑>俺の菅笠だ今は浪人なのか腕を売ってるのさ手を貸してくれ頭と話したい駒田で死んだよ浜にいたのか 大勢死んじまったこちらもだ手を結んで敵を討とうまず叔父上を救いたい無事なのか<笑>みんな怪我を負ってるし飯も食えてないそんな連中に命を張れなんて頼めねえよもちろん褒美は出るぞ 猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる望みのままにじゃあ仲間に聞くだけ聞いてみようお前が今の頭は俺だからな手を打つのか考えておこう でないぞ当然だ。 次々と囲まれるなよ、うんうん 上達したなそうかお前はヒゲが生えたな祈願の申し出だがおじごのことなら難しい生き抜くだけで精一杯なんだそれほどとは飯がない今日も京都で食い物探しだがまたもや空手で戻らなきゃならん手を貸そう宿営に行くぞ良い案が浮かぶやもしれぬ<笑> 相も変わらず強引だな<笑>ここへ君こっちだ最後に会ったのはいつだった ?2 つ前の長岡での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのだ菅沙衆に一味に加わるよう誘われてな。2つ返事だ。 なぜコモダで声をかけなかった侍相手に忙しそうにしてたろう俺も酒盛りしてたしないっぱいくらい付き合ったのだがなああだろうな 車だ飯が残っておりやもしれん体お侍お侍お主のものかその通りです馬と米を盗みやがって猛虎だまめ命があって喜べ猛虎はどこへ向かった大平通りでちくしょう小金寺に逃げるのだ街道を通ってはならぬぞ わかりましたおら行くぞ宿営は近い<笑><ん><笑>おじう上の話だが救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ褒美って言われてもな望みは何だ 一生分のただ酒それだけかあとは寝床仲間が入りきるほどのな真面目に答えろ浪人で終えるつもりではなかろうあれから3年だぞ昔とは違う戦の跡だというのによく一味をまとめ上げたが秘訣はあるのか仲間以外は信じるなと言い含めただけさなるほどな本心だったが今は迷いが生じてる一味は何人おるのだ 半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜなぜだ猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう食い物を貯めてるとおそらくな策はあるのかまあ見ておれ 心臓俺だお前ら龍造様だ<笑>ようやくか食い物はどうしたんだあの侍は聞けこれは俺の友堺井だ皆腹が減っておるそうだな手を貸そう食い物はなかったのか策がある砦に押し入り猛虎が奪った食料を取り返すのだ 砦に教える殺されるだけだちょっと待ってくれジンついてこいあらかじめサクとやらを聞いとけよかった皆を喜ばせたくてなそれは俺の役目だすまねえ対はなかったいいさ ここを通れ仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろお前にも入りそうな袴がある知らみはおらぬだろうなまだあの子と根に持ってんのか袴はつづらの中だ<笑>俺ほどの男前とはいかねえが悪くない 砦の守りをを調べ抜け道を探せ俺の仲間に任せよう手を打つのだな砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地蔵を取り戻す恩に切るぞただし頭が誰かは二度と忘れるなお前の役目を奪うつもりはない先に立つぞ墓所でお茶を承知した